ダメだなこれダメだなこれなダメだなこれこれが出てくるなそれでは行きましょう皆さんよろしいでしょうか皆さんよろしいでしょう か, んいょうかイエーイーーーじゃあカナエの合図をお願いしますは、ね、いなんてな、はいね<笑>上り方の人に乗ってね、えー、乗ってください 新しい、ね、この感じのなんか見たことない。うん確かに<笑>新しい。 じゃあそれじゃあ、9月15日、村瀬市いわちまつり、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。気をつけー。ありがとうございましたー。ありがとうございましたありがとうございましたー。ありがとうございましたー。い, い、はい、素敵なピアノをしてくださいました。しーラさん、むらっこさん、そして、ぜんぜこまいの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございましたー。